人は年齢ごとに性格が変わり趣向も変化していきます成長するためには変わり続けないといけません占い師は性格や気質の話をですね意外と簡単な内容で鑑定しているんだなということを紹介しましょうまずは右手の線を見ます右手は単純に長い短いだけしか見ません 線の長さは状況判断に対する現在のあなたの気質ですねどの指下で終わっているか向かっているかが重要なんですが平均中指の下あたりですねこれより長くなり人差し指に向かうに従ってですよ短期になりがち物事を早く終わらせようとする傾向が出てきますね自分より遅いと任せられなくなる人ですね で秋っぽい面もありますねしかしたくさんの幅の利く知識や体験が生かされるという良い面もあります何事においても広く浅くのやり方そういう生き方を考えた方がいいですよね短くなればなるほど順序立てることに関して容量が悪い面が出てきますこれは人の気持ちを察知する能力が低いことも示していますね そして周りりをイライララさせる傾向がありますしかし一つのことをとことん追求する衰えない感情力を持っています一つのことを追求する姿勢を持つことで周りからの評価が高くなる人ですね2い回ほど勉強に仕事に狭く深くの生き方が良い結果を生む人です次は左手を見ましょうね右手は曲がり具合は無視していましたけど 左手は曲がる方向も見ます変えられない性格の本質を見て世間における己の立場を見抜き幸せになるためにはどうしたらよいか成功するためにはどうしたらよいかの方向性を見つけるためですね線がそれぞれの指に向かっていくとどういう性格の変化が起きるかを見ましょう「疫八稽」の意味が広く込められている内容になっています左手の本質性格を見ましょう 人差し指下付近は損。損は風です。周りの雰囲気、風の流れを読み取る意味合いが強くあります。ここに線が入り込むと、人や世間の動きを読み取る能力、情報収集能力に長けていますね。線が濃いほど、指導力を発揮することができます。が、考えが凝り固まりやすく、短期になりやすいです。 支配的的で独裁的になる傾向もあります薄いと確かな見識は持っていても傍観者になってしまい行動せずにです、ね、横やりを入れてくる性格になりがちですねこれも風を読み取る力があるからなんですがこれが孫の性格です中指薬指下付近は理「リ」 利は広がり、すすてを燃やす火を意味します理は手の中で右と左に分かれ広がります人、はい、差し指下の利ですが名殺群と言いますね太陽の光のような明るい日を意味していますここに線が向かう人は自分を客観的に見ることができてよく考え抜いて判断することができます人に対する見識を積めばですよ 楽観的に楽しい人生を送れるはずなんですよね恋い人はまとめ役に向いていますね薄いと盛り上げ役で終わりがちですねまあどうあれ中心的な役割を担いますね薬指下の「理ですがここは希望宮と言います同じ日でも暗闇を照らす一筋の希望の日ですね平和的的芸術的な思考 周りからオタクと呼ばれてもです、ね、気にせずに自分の好きな世界美しい可愛いと思ったことを追求して確立すれば名声財産夢を叶えることができますね小指下付近は紺紺は母なる大事ですここに感情線が向いていたり線が途絶えるという手相を私は全く見たことがありませんねもしいるとすればですよ その人は優しすぎるがゆえに残念なくらいに騙されやすい人になると思いますね自分の存在全てを人のために捧げ誰からも知られずに一生を全うして地に帰ってしまう人になります、はい、最後に不可思議な話を1つ線が小指下で途切れてる子がいますがこの子はですね母親の体内にいた頃の記憶をなぜか覚えている話をするんですよ ままた別ののの子子ななんですが生前の記憶の話をししていいかと思われる子もいましたね小学校2年生までには記憶は完全に消えて血相も少しずつ変化していくようですがあなたはこの感情線に現れる記憶に関する不思議な現象どう受け取っておますか、えー、母親の記憶の DNA が断片として残るんでしょうかね